曲目、えー、サクラという曲を聴いていただきました、えー、続いては、えー、ちょっと太鼓の形が変わります、えー、次は座って打つ太鼓なんですが屋台林という曲ですこれは、えー、埼玉県秩父で、えー、行われてます、えー、秩父夜祭りというのが大きなお祭りがあるんですが こちらで打っている太鼓のリズムをみの、えー、り太鼓がアレンジをして、えー、演奏するという形です、えー、なかなかこういった機会で見る、えー、のもないと思うんですができたら皆さん近くで太鼓の音を感じてください、えー、それでは準備ができましたので2曲目「屋台やしという曲をお送りしますよろしくお願いいたします